皆さんこんこにちは今日は韓国コスメのディアダリアのパレットを使ってアイメイメクをしていいいきたいと思います前回そのツヤ肌大人メイクで紹介したディアダリアさんのこのめっちゃ可愛くないですかもうパケ買いしたんですけどオーガニックすごく肌に優しい成分でできているので私結構肌弱いから真ん中はチーク。 が入っていって今日はオレンジ系の方を使ってやっていきたいと思いますアイシャドウはとりあえずこの一番薄いアイホール全体にのせていきます薄ピンク感じかなで今回はこの眉が目頭かの方にももう全体的に囲うように書いていきます ちょっと目元がこう明るくなる感じの色ですねはい、こんな感じでベースは完成ですベースを塗ったこの色の横のキラキラした茶色を手で塗っていきます二重の幅ぐらいに全体的に塗っていきます このぐらいなんかさりげないラーメンだったら可愛くないですかこの涙袋のところにも塗っていきます。はいこんな感じで塗り終わりましたらこの赤茶を塗っていきます。細いペン で, でこれはそんなに 広く塗るってよりかは本当に二重のライン。ぐらいに塗っていきます。こんな感じです。 したらこの赤茶をこの目尻の部分に目を囲むようにして下のラインを引いていきます こ, こことここをつなげるようにすると目がもっと大きく見えるので ここまで塗ったらマスカラ本当にいつも使っているこのデジャブのはい結構しっかりまつ毛が完成したえっと持ってる一番細い筆でこの一番濃い茶色をちょちょちょーって取ります で取ったらこのアイラインを目尻に引いていきます。これもちょっとね焦げ茶ですごいこう他のシャドウとすごく相性がいいのでやっぱパレットのいいとこってそういうところなんだよね。そしたらちょっと残ったこの一番濃い茶色をまた。 目尻の下の部分にもきますアイメイクは完成ですでこれの中心にあるチークを塗っていきたいと思いますでちょっとはたいて私はこの頬骨の高いところから頬骨の 高いところに向かって筆を上げるようにチークを入れます。やっぱちょっと高めに入れた方が私的にはなんかもっとこうふんわりする感じ。顔の血色がよく見える。で残ったチークもちょっと顎に塗ってバランスを取ります。はいそしたら続いてリップを塗っていきます。 で今回リップはこの3つをかわいい買ったんですけどいい今日はこっちがピンクコーラルでこっちがオレンジを買ったんですが今日はアイメイクちょっとオレンジ系にしたのでこっちのオレンジを塗っていきますでこの口紅がなんか結構グロスっぽいのかな なんかマットタイプじゃないのですごい塗りやすいし色がすごい可愛い発色がちょっとこうプルッとするの分かるかなそしたら上から色っていうのかなこの上からグロスを塗っていきます で結構光に当たるとキラキラして可かわいいこんな感じでパレットを使ってお化粧をしてみましたなんかパッケージ買いだったんだけどもう発色もすごく良くてラメもなんか結構細かくてきつすぎない感じのアイメイクができるのですごくおすすめです はい今回も動画ご覧くださいましてありがとうございましたメイクも参考になればいいなと思います皆さん引き続きコロナも気をつけてしっかり手洗いうがいとなるべくステイホームで皆さんコロナ気をつけましょうということでまた次の動画で会いましょうじゃあねー